どうも、ロマンです。今回なんですけども、マイニングをナイサーュからバイナンスに移行するメリットをお伝えしていきます。換金時にウォレット、バイナンスウォレットに入るので、移行手数料がかからないエイサリアムマイニングができるエーサリアムの価格がビットコイン高騰するとウハウハ。うはうは イーセリアム 2.0 ステーキングで利益を倍増できる。ではもう少し深掘りして説明していきます。ナイスハッシュであれたビットコインをと、掘れたビットコインを内部ウォレットに移行され、売却するときに内部ウォレットに移す必要があります。また、ナイスハッシュでは自動的に効率のいい仮想通貨を選んで掘ってくれるのですが、それをビットコインに変換して、 報酬が支払われますただ現状イーサリアムのマイニング効率がいいためイーサリアムをを直掘りした方が良くないって考えになりませんバイナンスでは掘ったイーサリアムがバイナンスウォレットに直接入るので移行の手数料がかからず済みますまたリスクはありますがイーサリアム2 0のステーキングで利益を倍増させることも可能です1対1の割合で b e s がもらえます。またイーサリアム2 0のフェーズ1が開始されると b e s をイーサに戻すことができるので実質イーサリアムを2倍稼げる方法になります。ただリスクとしてはその間のハッキング被害であったり相場が下がってしまったり フェーズ1が開始されるまでに、そのこの b e 差は売却できますが、イーサリアムに戻すことができないので、そこのリスクが伴います。では、バイナンスでマイニングする方をお伝えしていきます。まず、バイナンスでアカウントを作成します。 概要欄の方にバイナンスのリンクを貼っておきますね。概要欄から登録してくれたら手数料、取引の手数料の 10% の BNB が還元されます。次に、バイナンスプールからマイニング用のアカウントを開設します。次に、マインスタートの登録を行います。マインスタートは、マイニングの実行と管理を行うもので、バイナンスアカウントと連携できるので、こちらのアプリをダウンロードします。 こちらもちろん概要欄にリンク貼っておきますね。来るといっぱい出てくるので、登録方法とかは割愛します。続いてバイ、バイナンスでマイニングのインサリアム 2.0 の方法を実際にしていきたいと思います。でこちらのプールアカウントで掘れた分を 現物ウォレットに変えまして、で変えたものを、これがどれになるのかなえー、っと、これですね。これを選んで、バイナンスステーキング、ステーキングする全額を選んで、 実行してリスクとかのチェック項目を全部確認したら、継続を押して、これでステーキングできましたので、こんな感じでできます。 もらったステーキングのあれも履歴読んでます。稼いじゃってください。では今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。